はい、えー、徳島県の、えー、慢性腰つせん辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。はい、えー、っとですね今日は木曜日ですね。はい、えー、っと毎日ですねあの数多くの患者さんに来ていただいてですね、えー、よくなったと本当にあの喜びのお喜びの声をいただいてあの本当に嬉しく思っております。えー、よくですねあの 僕のま良、あ、くなった方にま あ, あ僕の動画に出てくれませんかとあのー、お伝えして、えーえー、よくですね恥ずかしいので嫌だと、えー、言われることが多いんですけどもあぜひですねあの僕の治療を受けて良、えー、かったらですね動画に出ていただければ嬉しいですはいありがとうございますよろしくお願いしますはいで今日、えー、そうですねまた出ていただけるということなので。 感動の声をまたホーームペジはい、えー、今日からですね何回かに分けてやっていくんですけども僕の生、ね、体院でこの腰痛の原因となる筋肉の、まあ、ランキングトップ5ということで、えー、今日からですね第5位からお伝えさせていただくんですけども必ずですねあの痛みには原因があって あのどこが原因なのかっていうのを必ず評価する必要がありますで僕がですね数多くの患者さんを見させていただいて、えー、評価をしていく中で、まあ、この5つの筋肉があー腰痛ですね、えー、腰の痛みに引っかかりやすいなっていうことが分かったので是非、えー、ですねこの筋肉をまずご自宅でもケアをしていただければなと思っております。 で今日はです、ね、第5位からやっていきたいと思うんですけどもちょっと見にくいかもしれないんですがあ大腿二頭筋ですねで僕の動画でも何度もこう出てくるとは思うんですけどもこの大腿二頭筋っていう筋肉がなぜ大事なのか、まあ、ハムストリングスというもいうんですけどもこの筋肉はです、ね、この太ももこの座骨結節の部分座骨結節の部分からですね この太ももの、まあ、あっとこを通ってこの足の外側についてきます。こういう流れの筋肉ですね。ここで体で言うとですね、ちょっと見にくいと思うんですが、このお尻 の,、まあ、この座骨っていう、まあ、お尻の骨ですね、当たる部分、ここからですね外側の方向へ走っていって、膝の外側につく筋肉。こういうい こういういいラインの筋肉ちょっとかかりにくいかもしれ な, いですいなんでこの筋肉が硬くなることによって腰痛が起こるのかっていうことなんですけどもあのよくですねあの骨盤がっていうことをよく言うんですよね骨盤がずれているとか、えー、骨盤に歪みがあるから腰の痛みが来てるんだっていうことをよく言うんですけどもじゃあその骨盤の高ささえ揃えば痛みが取れるのかっていうとそれは瞬間的に取れるだけで結局そこについてる筋肉がいつまでも硬いままだといくら がが調整されれたところで痛みが取り切れないっていいいいううケースがががありりますし戻早の多ぜですねその大体二頭筋っていう筋肉を見ていかないといけないのかっていうとちょっとネタバレにはなってしまうんですけどもあの上位を占める、えー、この大トップ5の中に必ず伝部の筋肉っていうのが出てくるんですねなぜ伝部の筋肉なのが大事なのかっていうと当然ですねこの骨盤っていうものに対して一番大きくついてる筋肉 ですね、このお尻の筋肉で一番ついている筋肉で大電筋という筋肉があるんですけどもこの骨盤あにつくこの大電筋っていう筋肉が硬くなることによってこの骨盤を常々こう引っ張る方向でだんだんだんだんこうずれてくるんですよね引っ張られてそうすると土台がこうずれてくるとこの上の部分も当然えこうずれてきてしまいますそうするとですねこの腰周りに負荷がかかってしまって痛みが起こると。 そうするとこの伝部の筋肉を常々柔らかくしておかないといけないんですけどもこの全部の筋肉とここの部分で大この、えー、大腿二頭筋という筋肉が筋膜っていうのでつながってるんですねここの部分でこんな感じでつながってるんですねなのであのこの伝部の筋肉が硬くなると一緒にこの大腿二頭筋っていう筋肉も硬くなるケースが多いです なのでこので部の筋肉がもしこう柔らかくなったとしてもですねまたこっちの大腿二頭筋っていう筋肉で引っ張り続けて結局また元に戻ってしまうんですねこうガチッと固まった状態なので両方がですねこう柔らかい状態が保たれているとあのこの骨盤を引っ張る力が減って腰の負荷っていうのが減ってきますのでこの大腿二頭筋っていう筋肉をまず緩めてでこっちのお尻も緩めることによって こっっちのの負荷がが減って痛みっていうのがなくくななるいいうケースがすごく多いです。ご多でのでこのですね大体二頭筋の調整方法っていうのはすごく簡単なので、えー、また次回お伝えさせていただきたいと思います5分以上ですねあの長くなると見ないって言ってる人がいるので長すぎるって言われるのでとりあえずこれで切りますチャンネル登録よかったらしてみてください失礼します